こんにちはこんばんはどうもテテティです。1 2 1にアップデートしましたー、えー。新しい村人さんとか新しいエンチャントとか増えたらしいですねー。というわけで村人を増やそうと思いまーす。他にもいろいろあるけどね。アップデートってワクワクしますよねー。もうすぐ次のアップデートもあるらしいね。そうですねー。 見た目が変わったりするらしいですね他の YouTube 動画で見た情報ですがその方たちはどうやって情報を得ているんですかね開発者の SNS をチェックしてるとかかなそうなんですかねだとしたらその方はマインクラフトに対する愛がすごいですねその方の動画では PC 版のアップデート情報もあったねえモッがいろいろあって PC 版も面白そうですねやってみたいですが そのためにはまずパソコンを買わないと今持ってるパソコンだとスペック足らなそうだからねいろいろべましたがゲーミング PC って結構高いですね有名ユー YouTuber の方がレビューしているパソコンとかは高すぎて手が出せそうにないですマイクラがヌルヌル動く程度のスペックのパソコンが欲しいな他の実況者さんの動画でデバッグ画面とかにグラボのスペックが出てくるから。 それを参考にすればいいのかな有名実況者さんはいいやつ使ってそうですよね Windows10 エディションっていうのもあるみたいだけど PC 版と同じスペックがいるのかな Windows10 エディションだったらこの PE 版のデータも移せるみたいだねスマホでプレイしていたワールドを PC でもできたら面白そうですねマイクラの他にもいろいろ面白そうなゲームがありますね見ているだけでも面白いですが。 やっぱりプレーしてみたいなぁ。というかそろそろ本題に戻ろうか。あははそうでした。と言っても村人を増やす仕組みはすごく単純な作りなので特に言うこともないんですが今回はかなりラグかったので早送りにするよ高さ2ブロックのところに村人2人を入れて1ブロック開けて壁で囲っているので大人は出れないけど子供は出てこれるようになっています。 ドアに入ろうとした村人がトロッコに入るという感じで捉えますあまり増えすぎると重くなるので無限増殖にはしてませんすでにめちゃくちゃラグいけどこれでも5倍速だよ実は収録うでこのあたりの洞窟を探していたらゾンビスポナーが2つありましたそのせいだなスポナーの湧きつぶししたらこのあたりのラグが解消されたしゾンビスポナーってそんなにいらないですよね 壊そうかと思いましたが、一応残していますゾンビッコ縄で経験値トラップ作ったし、壊しても良かったんじゃねそうですね、けどレアなものってなんかもったいなくて残してしまいますトロッコをいくつか置いておくと、勝手に乗ってくれます村人さんが一体になってきたので この人を一時避難の場所に移動してもらいますトロッコ壊したときに土ブロックに埋まってしまうのはなんでなんですかねラグすぎてトロッコ壊せないなので別の拠点に連れて行きますゲートも開けないしパソコンよりスマホを買った方がいいんじゃねスマホも欲しいですね きょさん来たー拠点に来てもらおう静塚さんを連れてこれました地図は1枚やればいいから別に連れてこなくてもよかったんじゃねえそうですね初めて静塚さんが来たことが嬉しくて連れてきてしまいました。 地図をもらって冒険したいですねそのためには物資も必要になるし物資を集めるための施設も作りたいしやることいっぱいですどれだけ時間がかかるんだろうかいろいろ大変そうですが楽しみですねご視聴ありがとうございましたありがとうございましたちょっとおまけ。 あれなんかバグってる。土ブロックな一色になってる。松明もなんか変 修繕師匠さん来た